どうもポチです今日は僕のモーニングルーティーンを紹介したいと思いますまず朝の散歩に行くために顔を洗います肌が強くないので基本的にお湯だけで洗っていますこの時本当に寝起きだったので顔が死んでます<笑>恥ずかしい<笑>頭が回ってないのでパンツを履き忘れて外に出ることもあります 保湿剤はサンホワイトシルキーというのを使っています一本で済むので朝の支度時間が短縮できて楽ちんですだいたい1時30分頃に靴を履いて散歩に行きますたまに寝ぼけてる時はそのまま裸足で出ちゃう時もあります若手なおね 脂肪燃焼に行ってきますいつも音楽を聴きながら楽しく散歩をしています楽しくは歩いてるんですけど12分ぐらいすると暑くてアイスのことで頭がいっぱいなりますアイス食べたい稲もなんかアイスに見えてきちゃいますよねねっ この自然の音を聞きながらぼーっとする時間が僕は大好きです記念に1枚アイスを求めて帰ってきましたただいまーすこの日は洗濯がたまっていたので先に回しておきます干すのは大体お昼ごろに干します 丁寧な暮らしって感じの人がやっていそうな環境も一応やっています正直暑くなるんで開けたくないです昨日の晩御ごの皿洗いをしていますめんどくさいあとは布団をきれいにたたんだりして植物くんたちに水をやっています ここでようやく僕の朝ごはんです。料理するとさすがに暑いので今日はコーンフレークにしました。なんか1日分の鉄分が取れると書いてあったのでこれにしました。多分こういう考え方が良くないんだなと思うんですけどまあいいかな。<笑>やっと朝ごはんです。いただきます。 なんかこう鉄分になれたなって感じがします<笑>それでちょうど恋人から LINE で「おはよう」って来てたので「おはよう」って返しておきました株式会社サンギのアパガートプレミオという歯磨き粉をいただきましたありがとうございます デザインもおしゃれで洗面台に置いてあってもインテリに馴染むところがいいと思いますあと僕が甘いものをいっぱい食べちゃうので虫歯を予防する成分が入ってるのもとてもありがたいですあと歯ブラシの見た目も可愛くて使いやすかったのでとても良かったですあと詳しいことは概要欄に貼っておきますおすすめできるのでよかったら使ってみてくださいだいたいこの時間から9時ぐらいの間で勉強を始めます 今日の勉強のお供はゼロキロカロリーサイダートリプル君です。 情けないいい声が出ちゃうくらい美味しいです今は Web デザインの勉強をしていますたまに表示が変になって「あれれれれ」ってなることがあるんですけどまあ頑張ってます勉強が進まなくなったら違うことをして頭をリセットするようにしていますだいたいこれやっちゃうよね最近買った映像の本を読んでいます古民家一人暮らしさんんも読ででるみたいなので よかったら探してて読んでみてくださいこれを参考にして Vlog の撮り方という動画をまた撮ろうかなと思います休憩し終わったらまた勉強を始めますでも今日は暑いので最後の一本のブラックモンブランを食べたいと思います。 僕はスーパーカップとハーゲンダッツの違いがよくわからないような人間なんですけど結構あれってうのかなもしわかるよって人がいたらコメント欄で教えてください今日はなんだか当たりそうな気がします当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当たる当た というわけでこれでモーニングルーティーンを終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。